金魚の進化発生学パート0導入。早速やっていきましょう。私は台湾中央研究院臨海実験場で金魚の進化発生学を研究しております太田金也と申します。よろしくお願いします。ではまずはじめに、今回の講義の全体の構成を説明していきます。この講義は2021年6月29日に慶応大学のオンライン講義生命情報特別講義 A の内容をもとに作られています。 この講義では、まあ、全部で13パートをですね2回に分けて金魚の進化発生学について説明していきます前半のパートは主に金魚進化発生学の材料として用いる際の注意点や意義について説明していきますそして後半パートは私の研究の成果と今後の展開について解説していくようになっておりますで各パートでですねまず最初に、まあ、イントロフレーズというか あのキーフレーズみたいなことを話してですね、前半セクションを話すと。でもやっぱり途中で疲れてきますんで、途中で豆知識のコーナーを挟んで一休みしてですね、あと後半セクションを話し始めるということです。で、いたい15分とか、短くて5分ですね、長いともうちょっと20分ぐらいになりますけれども、この5分から20分のパートでですね、 あの金魚の進化発生学についいてて語っていきますそして最後にですねそれぞれのパートの最後に言葉の確認のセクションを設けてありますこの言葉の確認のセクションでは重要な単語ですね重要な術語ターミノロジーについて解説します前半後半パートで出てきた言葉や 出, た出てこなかった言葉などまあいろいろな言葉をこの最後の言葉の確認のセクションでですねあの出していきたいと思いますけれども あのおそらくいくつか皆さんが知らない言葉に出くわすと思うんですよね。まあ、そしたら速攻でググって調べていただくことをですね強くお勧めします。で 課題についてなんですけども、課題はこちらから出してよいということでしたので、以下の内容を皆さんにやってもらいたいと思います。言葉の確認のコーナーで出てきた述語を使って進化と発生の関係についてですね、自分の考えを述べてください。A41 枚以下でお願いします。あんまり長く書かれても困りますんで、まあ、さっくり、もう A4 半分ぐらいでいいです、はい。そして、このプレゼンテーションの中にですね、 あの QR コードが時々出てくるかと思います。これはですねできるだけ多くの動画を見ているようにこのプレゼンテーション自体を工夫はしてあるんですけれどもあの通信環境とかコンピューターの性能上できることには限界があります。なのであの関連情報のリンクを QR コードにしてですねプレゼンテーションのあちこちに貼ってます。右右下かああの右上に出てくるとと思いますあと あの著作権の都合上、ですねあんまり直接動画にできないような微妙な内容ですね、例えば著作権にちょっと敏感な出版社さんの文献とか、こういうものをですね使って皆さんと情報共有したいと思って。 たにですすねねちちょょっっととこの限界があります、ね、ちょっとそうしたときにはですね、文献のリンクなんかもですね元のリンクを QR コード化して貼っておきますので、あのあこういう文献をしてるんだなっていうのを知りたい方はスマホでこうスキャンしてみてください。ではやってまいりましょう。まずは前半自己紹介を兼ねたセクション 0-1 現在の金魚の研究に至るまで今いる台湾の臨海実験場で。 金魚の研究を始める前は神戸の理化学研究所でですねえ、ポスドクとしてヌタウナギの研究をやっておりましたえ。時々あのヌタウナギってテレビに出てきますよね、あのネバネバがすごいみたいな、ああいう感じで紹介されるあの生き物です、あの生き物。 でこのノタウナギ、日本近海にも分布していて、あの島根の漁師さんたちと取りに行きました、島根まで行ったんですよ、神戸から。で、えー、ネバネバの粘液、すごいですよね。で、もうこれすごくて、みんな興味持つんですけどね。で、いろいろ聞かれるんですけど、あ の, あのちなみにちょっと断っておきますけど、あの私はあの粘液の研究はしておりませんよ。なんで、えー、神戸から島根に行っ でヌタウナギを取ってたかっていうと、ですね、まあ、自分はあヌタウナギの進化発生学を研究していたからです。ではなぜヌタウナギの 進化発生学を研究していたかというとですね、脊椎動物の祖先の姿を知りたかったからですね。で、今見ていただいているのはヨハネス・ミュラーという人によって書かれたヌタウナギの解剖図。1839年に発表された論文ですけれども、皮を剥がされたヌタウナギの筋肉の様子が非常に細かく描かれているのがわかりますね。この精緻なスケッチを見るとですね、 昔の動物学者もですね、まあ、この生き物に非常に興味を持ってたんだなということが伺かい知れますねそしてあの筋肉だけじゃなくて昔の人は骨格の形態もよく研究してたんです。 でその結果、ですね皆がこの動物が脊椎動物の中で最も祖先的な脊椎動物の仲間だとも信じていましたなぜならですねあの脊椎動物に非常に す, がすごく近い姿をしているんですよだけど背骨が見つからなかったんです。 あの筋肉とか他の部分脊椎動物に近いんだけども背骨が見つからないなのであの背骨がない脊椎動物ってなんか変じゃないですかなので、まあ、この生き物あの100年ぐらいずっとですねあの背骨がない。 ってずっと言われてきてきたんですよねだから祖先的だって言われてたんですけどもあの私がよく調べたらサメに見られるような背骨のような軟骨が見つかったんですよねここ。そうすると、まあ、ではこの背骨のようなここに見えてる軟骨が、まあ、どのように発生してきてるのだって だろうかっていうことに興味が湧いてくるわけであります自分たちが持っている背骨と同じ仕組みでできてくるのかどうかという疑問ですねなので、まあ、これはぜひ肺を取ってですね発生過程を見てみないとと考えたわけですなので島根に行きました、まあ、しかしこれ難しいんですよ今まで研究の歴史でヌタウナギの肺を見つけた人って自分の知ってる限り七人ぐらいしかいないんですよねそして肺発生の過程すべてを観察して 人人っってて100年前のバッシュフォーードディーンっていう人だけなんですよ、まあ、でもまあなんとか受精卵を取らないと肺発生見れないんでそれでサンプリングに行ったという次第ですそしてまあこの島根の漁師さんがめちゃくちゃ優秀 で, であと当時の指導してくれてた先生とかあと周りのスタッフももう非常にまあすごい人たちでいろんな人の助けがあって一連の違うステージの敗退をゲットしたわけですでこれからですね ヌタウナギのこれらの肺を使って背骨を作るのに関わっている遺伝子の発現パターンを見ることにですね世界で初めて成功しましたそしてヌタウナギも自分たちと同じような背骨を作るための肺発生の分子メカニズムを持っているということを発表することができたんですねいろいろ論文も書きましたよあの これ、リンク、たどってくださると、あのどういう論文か見ていただけるかと思います。まあ、しかしですね、まあ、飽きちゃったんですよ。あの自分は周りの人やあの環境に恵まれて、本当にラッキーだったと思うんです。あの周りのスタッフとか、あの研究機関であるとか。 研究室の立地であるとかね、まあ、そういうところで非常にラッキーだったんだと思いますよでもこの生き物を捕まえるの大変だし飼うのも大変だし卵を産ませるのも大変なんですよもう、まあ、そうなってくるとごく一部のラッキーな人たちだけがねこういう変な生き物を使って研究ができるということになるでそれで果たしていいんだろうかという気持ちになったわけですそして2011年 進化発生学の現状に対する、まあ、いろんな思いを持ってですね、台湾の中央研究院の臨海実験場に自分の研究室を構えることになったわけです。ちょっと疲れてきたんで豆知識のコーナーに参りましょう。はい、台湾中央研究院イーラン臨海実験場。あの今私は台湾の あのギラン県イーランというところにいるわけですけれどもあの皆さんあまり馴染みがないと思いますのでちょっとグーグルアースで確認しておきましょうあの台湾の東北部の乱用平原っていうところに自分たちの臨海実験場があります臨海実験場の周りはほとんどが、まあ、畑か田んぼかエビとか魚の養殖場でのんびりとした雰囲気の場所ですよね でこの場所のいいところは、周りの養殖所のおっちゃんたちに頼んだら、いろんな魚が手に入るっていうところで、金魚も含めて、水生動物の研究には困りません。なので、うちの研究室の名前、あのこういういろんな生き物をやるぞ、水の中に住んでいる生き物をやるぞっていう気持ちを込めて、水生動物学研究室と決めてですね、最初は、 3人のスタッフ、私含めて3人のスタッフで研究を始めました。そして人が入れ替わったりしながら、今はですね私含めて4人のスタッフで金魚の研究をやっております。えー、そしてあの金魚の研究を進める上で、まあ、欠かせないのはあの水槽設備ですね。この臨海実験場には大小いろんな水槽設備があってですね非常に便利なわけです。あと宿舎から研究室まで距離がまあいっぱい。 歩いて1分30秒っていうのも非常にいい魅力ですね朝起きたら速攻で研究を始められるととまああれやこれやでですね金魚の進化発生学を、まあ、今研究やっておりますで今日はこれからこのあれやこれやについて話をしていくわけですそれでは本編後半に戻りましょうそれでは後半のセクション0のに始めていきましょう進化と発生の関係について考えてみようです まずはこの図、ガースタング1922年、進化発生学、あと前英語だとエボデボについて説明している文献っていっぱいあるんですけれども、まあ、自分がしっ っている中ではこの古くてシンプルなこの図がですね説明するときに非常に使いやすいんですねなのでこれを使って説明していきますでこの図にですね a とか z とかって書かれてますけれども a はアダルトまあ大人とか生体とかまあ魚だったら西洋ですよねでそして z は在後と 合合子とか接合体の意味ですよね、まあ、この場合受精卵って理解していただいても問題ないと思いますで太い矢印が発生および成長の過程で細い矢印が精子と卵子が出会うまでの過程と、まあ、そういう理解でよろしいと思います。 で生き物の進化を見るときにだいたい自分たちはあの生態とか生魚の姿を見るからあの左の点線をたどってみて生き物の姿形がどういうふうに変わっていったのかなっていうのを考えるわけです。でそれを理解していただいた上で一番下を見てみましょう。まあ、なんだか点々がいっぱいありますね。要は無性生殖で分裂で増える体細胞生物の段階では、まあ、上にあるような A とか Z とかそういうの考慮する必要がないでしょっていう話になりますあの基本分裂で増えて大人になるわけですから、まあ、もう子どもとか大人じゃなくて、まあ、同じものがこう2つにポコって分かれるだけなのであの、まあ、こういう受精とかそのプロセスとか成長していくプロセスとかそういうの考える必要はないとで、まあ、問題はです、ね、もう多細胞化して体がどんどん大きくなって 細胞組織機関の関係がどんどん複雑になってきてからになるわけです受精卵は分裂を繰り返して細胞の種類をどんどん増やして最終的に生体になるとでこの生体は最終的に寿命が来てね最後には死んでしまうわけですよでも死ぬ前にあの精子と卵子を残すでしょまあそうなんですよねなので複雑に分化した細胞組織機関をあの 複数持っている生き物のの進化の道筋っていうのはこういうふうにですねあの大きくなるその前にその卵子残す精子残すそしてその本体は死んじゃうけれどもまた1個の細胞から始まるけどまたいろいろ細胞が増えてなって ってい う, こうジグザグになっているという話なんですよね。じゃあこの左側の点線の道筋とですね、太いこの矢印の関係はどうなってるんだろうかということが疑問として湧いてくると。この A と Z の関係を遺伝子型と表現型と言い換えてもいいかもしれませんね。一つの受精卵が大人になるまでにいろんな遺伝子が働いて細胞組織、器官を分化させていくわけですけれども、まあ、体が大きくて分業化して複雑化した。 細胞組織、機関を持つ生き物の場合、一つの遺伝子が、その時間的にも空間的にも異なった場所に関わりを持って、いろんな表現形を作っていくということが起きるわけです。で、こういうふうにですね、遺伝子型から表現型までのこの距離が長い生き物ですよね。こういう生き物の進化を考えていく上で、発生過程ってどういう役割を果たしているのであろうかなっていうことを考えると。まあ、こういうですね、 あの進化と発生に関する疑問問題を進化発生学は扱っていきますでまあこの図っていうのはその関係を非常にシンプルに表してくれてるなと思うわけです進化発生学が扱う問題をこ う, うまく表現しているんじゃないかなと思ってですね私はこれよく使っていますはいそれでは言葉の確認のパートに移りますここで出てきた遺伝子型と表現型ジェノタイプとフェノタイプ でこれ聞いたことない人はとりあえずググってください。まあ、大体ですね、遺伝子型とはある生物個体が持つ遺伝物質の構成であるっていうふうに書いてるんじゃないでしょうか。まあそんな感じでしょう。 表現系とは生物の観察可能な特性であるとか、まあ、そういうこと書いてると思いますね。まあ、いろんな表現があると思いますけど、今はもう自分たちはですね、主な遺伝物質は DNA だっていうことは分かっているので、遺伝子型って比較的簡単にイメージできるとは思います。ある生物の個体が持つ DNA の構成って言っても、まあ、それほど大きな間違いはないだろうと、まあ、正しいだろうと思います。でも、表現型とか表現系って、 このフェノタイプっていうのはこの観察可能なっていう言葉が入っているのでこれって結構人間の認識によってる部分が大きいような気がしませんかこの表現系って言葉が結構曖昧で範囲が広いんですよねなのでまあ進化発生学っていうのは遺伝子型の進化もあのよく議論するんですけど進化発生学者の間ではでもまあそれよりも表現型の進化に注目する ウエイトが大きいんですよね。骨とか筋肉の形がどう変わったとか、まあ、化石はどうだったとか、まあ、そういう形とかねあのそういうところに興味を持って研究しているのでこういう見た目がどう変わったかっていう人間の認識に依存しちゃいそうなところを客観的に科学的に扱っていくっていうことが重要になってまいるわけであります。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 あの紹介するような形でお返事できたり、まあ、次の動画を作るときに参考にさせていただく形で、まあ、将来的に質問にお答えするっていうようなことができるかと思います不定期にこちらのチャンネルでは台湾中央研究院の臨海実験場での研究生活の様子も紹介しておりますので興味のある方は是非チャンネル登録をお願いしますそれではまた。